皆さんお疲れ様ですえっと久しぶりの動画になるんですけどえっと今は12月の20日でえっと私はえっとホテルにいるんですけどえっと結構12月はプラマーとかが入っててえっと忙しかったんですけど日本に帰ってからの試合のまとめとか全然できてなくて結構忙しくてって感じで何も動画撮れてなかったんでちょっとここで一発まとめようと思います。えっと まず日本帰ってから3試合ステップに出て結構最初2試合はあんまりアメリカから帰ってきた状態でいい状態ではなかったんですけど結構試合の前の日に帰ってきたりとかしてたんで結構大変やったんですけどその中で結構アンダーでプレーできて結構15位15位ぐらいもうち ょ, っとちょっと覚えてないんですけど10何位に入れて、まあ、自分の中では、えっと、今年ステップその4試合かな ぐらい出て全部トップ20以内に入っとっとたんで結構それって確率結構平均ストロークも結構いいと思うんですよねって感じですごいいい感じの流れで来ててなんか皆さんも知ってると思うんですけどえっと今年の目標は日本の QT だったんでえっとアメリカの QT がなくなったからほんでなんかで試合の前最後の京都レディースっていうのが毎年上位であるんですけど。 だからそれがちょっとアップダウンきついコースであんま得意じゃないんですよね上りやばくてでやばいなと思ったら案の定めっちゃショット悪くてで予選落ちしたんですけどそれでその次の週に QT やって4日間のファーストで20人しか飛んないんですけどでなんかえっと私は、えっと、1日目は40位ぐらいで2日目は中止になるあ そう2日目中止になって雨 で, で3日目は結構盛り上げて15位ぐらい入って最終日に普通によく来てたのに17番ホールのパー3でバンカー目の前になってトリプル打って落ちるっていうそれで落ちたみたいなまあパーパーやって生きとったんですけどで落ちちゃってえっと簡単に言ったらィーランキング的には来年は、えっと、ステップアップのまた。 えっと、今年と同じステップアップの順位になっちゃうんでそうですね私もすごい考えてなんか、まあ、エプソンはシード取ってフルで出れるんでなんかやっぱここで、まあ、ステップ出てもいいんやけど、まあ、自分の目指してるものじゃないしって思って、えっと、来年も、まあ、お金が結構厳しいんだけど、まあ、エプソンに行こうかなと思って。 エプソンにに行くことに決めましたでそうですね一応来年の目標的にはエプソン1勝と、まあ、トップ10に入るとは一番いいんだけど、まあ、一応目標は35でファイナルからっていうのを目標にしてあとはあと日本の QT も結構頑張りたいなと思ってるんで帰国のタイミングとか結構考えてまあ試合とかステップとか全部出るんじゃなくて選んでいってもいいんかなみたいな。 感じのあれもあるし、まあでも今年1年をまとめたら、やっぱりエプソンに出てすごい自分のゴルフのレベルとかもすごいレベルアップしたなみたいな感じの自分の感覚もあるし、あったけど、結局 QT でうまくいかんかったら何も意味ないんですけど<笑>って感じで結構なんやろ辛い1年になったけど、まあ、QT が全てなんでね。でもまあ、 もう言ってもしょうがないんで、えっと、来年はどういうふうに自分のゴルフを組み立てていって、レベルアップさせていくかみたいな方に、ちょっと目を傾けていくかなって思ってるんで、って感じで、えっと、そうですね、こ年はあんまりよくなかったんけど、結構エプソンのトップ10にも入れんかったし、11位で終わって、QT もあかんかったし、でアメリカの QT やってられへんしって、結構災難やったんですけど。 まあ、でも自分の中で一番なんか変わったなって思ったのはプロゴルファーやっとって4年ぐらい18からプロになって4年間ずっと自分っていう存在に自信がなくてプロになったけどずっとステップ回ってて、まあ、言うたらなんか落ちこぼれみたいな感じでずっと周りから扱われとってなんか自分でも自分のことをなんか落ちこぼれやなみたいな感じで。 思っててすごい自信なかったんですよね。で、なんか人に、なんか知らん人に、いや、私プロなんですよとか言うのとかもすっごいなんか嫌で、いや、プロやけどレギュラーツアーとか出てないし、みたいな感じですごい、何、劣等感みたいな。 え、自分なんていう自己嫌悪みたいなのがすごい私。ずっとそれに悩まされとって、もう何年も何年も何年も悩まされとって、すごい自分に自信がなかったんですけど、アメリカ行ってから、なんか一年間やりきって、すごい自分に自信が持てるようになったんですよね。自分っていう存在に。あ私こんなにできるんや、みたいな。もう別に大したことやってないんだけど。<笑>まあ結構環境がそうさせるって感じですかね。だから、なんか、 そ, うですね、それが一番私にとってでかかった前まではほんまにプロゴルファーっていうのめっちゃ恥ずかしくてもうレギュラーとかも出たことないしその出たことあるけど何ていうその1年間回ったことないしずっとステップで落ちこぼれでなんかゴルフが下手くそイコールなんか人間としての価値が低いみたいな感じの何ていうっていう風に感じとったし別に周りがそうやって言ったわけじゃないけどなんか私はそういう風に感じ自分で勝手に思っとったから。 すすごごいい辛い日々過ごしとったんですけどまあそれねで、まあ、ゴルフもいいやと思った時とかあるんですけどまあ、アメリカ行ってまあ、私はプロゴルファーでもあるけどまあ、一人の人間やみたいな感じのことに結構なんか気づけたんで結構自分を大切にしようみたいな気持ちを持ってたんでそれがマジでアメリカに行って一番良かったことだと思います。はい <笑>って感じで、えっと、今年一年、えっと、YouTube を通して、えっと、応援してくれた皆様、ありがとうございました。結構コメントとか読んで、結構みんな見てくれて、コメントしてくれたりしてて、すごい励みになったんで、本当にありがとうございました。えっと、来年もね、多分動画撮っていくと思うんで、えっと、よろしくお願いします。で、私は明日から、 アメリカに旅立つんですけどちょっと早めにもう行きたいなと思って日本最高なんで日本に寄り過ぎたらアメリカ行きたくなくなるかなと思ってって感じなんですけどすごい合宿終わりで私も化粧も何もしないしすごい疲れてるんやけど6日間ぐらい合宿し私コーチが武井丈二さんなんですけど武井丈二さんも YouTube やってるんで是非見てくださいですごい疲れてるんですけどまあそんな感じで。 明日アメリカに行って行って行きたい行って行きたいと思いますでは皆さんいよいよお年を